会場の皆さんこんにちは二キプジェンサクランです、えー、少数のチームでありますが元気いっぱい踊らせていただきたいと思いますでは踊り子構え青の国から舞い出て北の大地に移り住み踊るはホーに見るはホー同じアホなら踊らにゃッソン 直れありがとうございました。